92今までしたことある習い事はなんか塾行ったりとかしたかなあとピアノもああと水泳やってました<笑>全然泳げないのに水泳93尊敬している人はあまり尊敬してる人っていうのがこれと言ってないんですよね残念ながらいつかはいるかもしれん出てくるかもしれないですけど尊敬できる人っていうの今はないです 94人生に最も必要なものは知恵とか想像力とかか な, なんか運っていう人もいると思うんですけど徳を積むのはいいことですから掃除するなりゴミ拾いするなりしてそういうのは貯めていけるんだったら貯めていきたいです。